あ、こんばんは聞いてくれてありがとう楽しんでくれて嬉しいあそうだあなたが聞きたいことがあるって聞いたけどふふ、<笑>面白いねうん私の欲しいものかもう言ったでしょ ありのままの私を愛してほしいって。でも、それは無理でしょ。ここに集まってる人の中には、いい人が一人もいない。あ、はあ、この素晴らしいパーティーが、私の知り合いになるために行われている。みんな、お金とか欲しくて、 談したくて正直に言うと結構面倒だねじゃああなたはどう何が欲しい ?1 億円それだけもしかして抱いていたくも欲しいのはあ思った通りだ。 聞いても聞かなくてもどっちでもよかったねそれでも私から何ももらわないよあなたのような人間なら汚い集団全部わかってるから